た、えー、ただいまままご紹介に預かりまししと申します、えー、踊るアホという作品を踊らせていただきます、えー、こ, のここにいらっしゃる皆様とともに楽しい時間を過ごしていきたいと思いますのでどうぞですねお手拍子いただきましてともに踊るアホになっていただければと思いますどうぞよろしくお願いします ていうつきょうもないここで踊りを重ねようおららの時に重ねてみて踊り踊らせ踊りあって踊るの本を目にせればも い, ろいろばも若きいざ違うさあ建てみようし足ようしお手柄がついたんじゃ you <laughs> れありがとうございました